お花紙の切りくずで作った小さな桃の花飾りです捨てずに取っておいたお花紙の切りくずをさらに細かく切ります切っていないお花紙を使ってもいいですこれは畳屋さんで分けてもらった畳の切れ端です畳の目7つ分に切って端から湯床をほぐします イグサがない場合はフラワーワイヤーを12センチくらいに切ったものを使いますスライムなどに使う PVA 洗濯糊を口の広い容器に入れておきますここに先ほどほぐしておいたイグサの約3分の2まで浸して細かく切ったお花紙をパン粉をまぶすようにしてつけますこれを 花飾り一つにつき5本作りしっかり乾かしておきますティッシュペーパーを細長く6分の1にしたものを半分に折りますそこに切りくずをつけたイグサを少しずつ間を空けながら巻いていきます端まで巻いたら糊で留めておきます 畳の切れ端を長さ約20センチ、畳の目3つ分に切っておきます。両端は瞬間接着剤をつけてから切るとバラバラになりません。畳がない場合は片面段ボールを使ってください。巻き始めと巻き終わりに糊をつけ、ティッシュが見えないように巻いていきます。 最後まで巻いたら、輪ゴムで仮止めします。段ボールを使うときは、糊はデコボコしていない方につけて巻いていきます。最後に金色のテープをぐるりと一周巻きつけて出来上がりです。千代紙などを細く切って巻きつけてもいいです。折り紙で作ったお雛様などと一緒に飾ると、 とてもかわいいです